リバース・インディアン・デスロークぎゃーぎーぎゃー待って、父ちゃんいて、いてギブギブギブギブ息子よ、まだまだプロレス技をかけたりなかったぜそして、まだまだ話足りなかった<笑>ありがとう、父ちゃんけど、もう十分だよ俺はもう大丈夫だあら、本当？とスバルお母さん フロレス技はいいけど話し足りないことはまだまだあったでしょほら池田くんの話とかおうそういや池田の話はまだしてなかったな誰だよ池田さん10年前に万馬券を当ててそのお金でタイに飛んだまま消息不明のお父さんのお友達よ年賀状と出張っちゅう見舞い見舞いとお盆にクリスマス 父の日と母の日には手紙が来るけどそんな頻繁に手紙くれる人間を消息不明とは言わねえスタイナースクルードライバ ー, ー次回踏み出した一歩お楽しみにね